演武開演どうも私の連れ連れなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はこちらこちらおにぎりのこのァミマゲータに特ッケーピーナッツクリームを食べたいと思いますあダブルピーナッツですねピーナッツクリームとつぶつピーナッツクリームのダブルのようですうシンプルですけどそれに、ね、素材に自信があるとてうなのでしょうか これははになますねでいただきます。 ピーナッツクリームの卵粒が意外と食感を出していて、カリカリした。お心ちよい。裏が聞こえてきて美味しかったです。クリームもちょっとーー、ね、とろ濃厚でね。予選のペーストに近い感じでしたね。<笑>なので、ピーナッツの香ばしさを感じるほどにできてとっても今いいピーナッツが好きな方は是非お勧すすめです。というわけで、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞